サファケーションピットきましたキラーはヒル・ビリーだねビリーは最初のブンブン走り回ってる時が自己理想で一番怖いなーバレたー おっ浄化ナイスあれ浄化した人の方に行っちゃったかなちょっと早めに様子見に行こうかな か救助早いわああれやばいんじゃない解放使えるように救助を1回はしときたいな。 さっき救助早かったのこのドワイトか1回でいいから救助させてください僕見つかったかなドワイトが選ばれました このタイミングでミスる追いかけてこなかった今度は来るの 変わったね近くに来てる ワイトが追われてたのか今のうちに逃げよう戻ってきたー。 しまった全然見てなかった板がないとこ来ちゃった。 地下もの真横僕の実家ただいまビリーの地下はすぐ戻ってこれるから猶予が入らない範囲なら解放で逃げた方がいいね地下下下まで来ると仲間も危険だから来てないタイミングで逃げようそろそろ行くぞー 真正面から来てるなるべく地下から離れよう これはちょっと厳しい。おお、障害物の柱が邪魔して、三肉壁は越えられない。みんなありがとう。